今回は自分に甘いよっていう性格の方にぴったりなプランクを紹介します実はプランクって腕をクロスして前後に動くだけでたったの20秒ですごく腹筋に効かすことができるんです3日坊主当たり前長い時間運動できないそういった方にはおすすめなエクササイズです動画を見ながら一緒にやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回はお腹に簡単に2倍効かせるプランクということで紹介していきます。クロスダウンプランクです。 その名の通り腕をクロスして前後に動きます。プランクって一番いけないのがどうしても自分にとって楽な位置でキープしてしまう。これが一番デメリットなんです。時間が長ければ長いほど自分が楽な位置を見つけて腰が痛くない腹筋に効きにくいそういったところでキープしてしまうんですが今回は前後に動くことによって辛い楽辛い楽っていう感じで繰り返して20秒キープしますので初級から中級の方腹筋が苦手な方運動不足の方長い 時間運動できないそういった方にはぴったりなプランクになりますんで動画を見ながら一緒にやってみてください今回たったの20秒なのでもうちょっとやりたいよーって方のために3セットご用意してます頑張れる方は3回一緒にやってみてくださいそれでは紹介しますはいまず今回はつま先を立てます手は普通はまっすぐ置くんですがそうすると体を前のめりにしてしまってつい楽な位置でキープしてしまいます そうならないために今回は手をクロスしますこのようにクロスしますそうすると体が前に出にくくなるのでこの方がお腹に効かす位置でキープしやすいです少し足を開いてつま先立ててクロスさせて肩の下だと肩に力が入ってしまってお腹の負荷少し逃げるので肩よりもちょっと手を前にね気持ち出してもらってでプランクのポイントは腰が反れてお尻が上がらないようにしっかりお尻を 締めて腰を丸める。体をまっすぐにさせるイメージでキープです。そこで今回は体を後ろに後ろ、後ろっていう感じで動かします。体が前に行くんではなく後ろに行ったら戻る。こういう感じです。かかとを後ろに出して戻す、出して戻すっていう感じで行います。そうすることで力が入ってるお腹が伸ばされて また縮む。プランクなんだけど、腹筋を行っているようなお腹の使い方になります。たった20秒でしっかり効くので、一緒に頑張りましょう。それでは、行きます。腰が痛くなった方は、無理せずに下に降りて休んでください。腰が反れすぎると腰が痛くなるので、しっかりお尻を締めて、腰が丸まるようにキープです。動くスピードは動画を見ながら真似してください。それでは20秒間、行きます。スタート。こういう感じです。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 お疲れさまでした。 いやあ、たった20秒3セット。動いてる時間にしたらたったの1分です。通常のプランクより効いたよとかね、3回できたよとか、1回しかできなかったよっていうのは、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回、肘が縦ではなくクロス。同じ位置でキープではなく、かかとを後ろに下げる。そうすることで力が入ったお腹が引き伸ばされて、かかとを戻した時にお腹がまた縮まる。お腹に力入った状態で腹筋運動を行って、体幹が身につくクロスバックプランクでした。3セット頑張ったよって方は、優秀です。